you、mm -hmm. ヨナの様子はそんな大丈夫だシロどこにいる無事な探しても無駄だ我はもう形を失った故に今のうちに言っておく よく聞けヨナは大丈夫だ恐れるな諦めるな呼び戻せヨナをどうやってヨナのそしてお前の記憶を思い出せお前たちが生きる証しを 俺たちの証。大丈夫お前ならできるヨナの好きな食べ物はそれはクッキーだよヨナの好きな本の題名はそれはね魔法の絵本ヨナの好きな場所それは。 お兄ちゃんのいる、おうち、ヨナの好きなお花の名前はそのお花は、月の涙だよ。じゃあね、ヨナが一番好きな人。 ああこれヨナの体そうだよお前だけの体だお兄ちゃん大きくなってる大人の人みたいあああれから少し時間が経ったんだヨナはずっと眠っていたの 物語のお姫様になったみたいねヨナよかった本当によかったお兄ちゃんカイネ妹と仲良く平和に暮らすカイネはどうするんだ私はもしよかったら 俺たちと遠慮しておこう私にはまだ片付けなければいけない問題があるからな問題個人的なことだでは元気でなカイネお兄ちゃん見て綺麗 がずっと叫んでたやっと見られたね がいっぱいああそうだね。